リンチェから来年平野市洋神宮寺ゆうタ・岸ゆうタが脱退しデビュー。6年目となる23年5月から高橋山と長瀬角の二人体制になるアール。15年の結成から8年でメンバーが3分の1に減少することに、ティアラと総称されるファンは未だ動揺を隠せない。群を抜いた人気は平野。 通常のオーディションではなく、ジャニーズ事務所創業者のジャニー北川氏から直接入所を許可された。小学2年生から地元の愛知県でダンススクールに通っていた平野は、ダンス合宿で上京した際、元ジャニーズのバックダンサー、ジャポニーズの一員だったボビー・ヨシノ氏のレッスンを受けた。 同志は光源氏や少年隊捕か、昭和のジャニーズアイドルの振付を担当し、ジャニー氏とも懇意。整ったマスクに高いダンススキルだった平野をジャニー氏に紹介すると、その場で採用が決まった。優勝した翌12年に関西ジャニーズ JR に所属すると、わずか2ヶ月後にアメリカ旅行に帯同。 世界的ミュージカル、シルク・ドゥ・ソレイユ、おジャニー氏、セクシーゾーンらと感激した。ジャニー氏は現地の有名振付師に、この子はスターだよ、と平野を紹介。16歳にして溺愛されていたようだ。ジャニー氏は24時間スカウトの目を光らせていたことで有名だった。 東山紀りは小学6年生の丸坊主だったとき、渋谷の交差点近くの電話ボックスの前で声をかけられた。元光源氏の諸星和美は静岡県から上京後、代々木公園で野宿していたときに声をかけられ、名刺をもらった。この公園では小学5年生だった野村義しがゴーカートで遊んでいたときもスカウトされている。 ジャニーさんがもとおとしたのは子供らしさ。特に、無防備で遊んでいる子供に目をつけていました。ヒージェツへのイガリソウヤさんは、パークでローラースケートの練習をしていた時に声をかけられています。後日、メロンソーダやうどんをご馳走になっています。週刊式者、シクストーンズオーをメンバー6人のうち2人がスカウトだ。森本慎太郎は、兄の龍太郎が元兵衛。 ジャンプのメンバー、竜太郎がキャットタンへのバックダンサーとして出演したコンサートを家族で見た後、中華料理を食べていた時に、新太郎はジャニー氏から、竜太郎くんと間違えて声をかけられた。そして、その場で、ジャニーだけど、うちに来ないと誘われ家族と面談までしている。京本大河はジャニー氏がハワイのレストランで店内に貼られていた写真を見て、 この子水と、スカウト。父親が俳優の京本正輝であると知らずに連絡を取っている。一枚のポラロイド写真から、その子の10年後が見えるのがジャニー氏。天国に旅立っておよそ3年が経ち、今年10月にはジャニー氏が新血を注いだ滝沢秀明氏も副社長の座から他人した。